来週、キャンプに行こうとしますが、一緒に行きませんかえこんなに寒いのに、キャンプをえ こんなに寒いのにキャンプをえこんなに寒いのにキャンプを寒ければ寒いほどもっと面白いです。寒ければ寒いほどもっと面白いです。寒ければ寒いほどもっと面白いです。 同僚、同僚、同僚。一緒に、一緒に、一緒に。寒い、寒い、寒い。面白い、面白い、面白い。